ああしじゃあーロどうも、なんちゃんです。はいということで、今、私たちはゴアにいるんですが、実はですね、インドってあのシーフードとか牛肉とか食べれないんですけど、ここのゴアは、シーフード、牛肉、食べれるんですよ、食べれます。 一緒に来てるんでちょっとインドで食べれる牛肉とかプロントとかプロントプロントじゃないかプロントは日本のオー<笑><笑>をちょっと紹介していきたいと思いますのででは料理来るまでちょっと待ちましょうではチャロ、バイバイバイバイじゃねえか スーラーってやつ飲んでますこれ白ワインなんですけど、えー、とインド結構ワインが有名なところがあってムンバイからね車で3時間ぐらいいたところにナシックっていう町がありますそこにワイナリースーラーっていうのがあってスーラーって太陽って意味なんですけど、まあ、そこのねあのワインですでこれが一番インドでは飲まれてるワインであの味はすごいすっきりしててだけどこう爽やかで甘みもあって結構ここが大好きなワインですじゃあ ということで、食レポ対決していました対決方法それぞれ食レポを行いますので一番いいと思った人の名前をコメント欄に記載してくださいと、はいうわけでいただきまーす<笑>あおなじみの味ですよねお馴染みのって言っても誰もわかんねえ よ, <笑>なんだよおなみが強いとかした ワイン飲んでみたいと思います。いや、まあ、匂いは普通の白ワインですうん。なんだろう、白ワインの中でも割とすっきりめの白ワインで、まあ、辛口が好きな人とかはちょっと好みかな、まあ、ちょっと甘めの好きな人とかはちょっと苦手なく な, なんか料理とかも結構イタリアンとか、あとなんか和食とかでもまあ、合いそうで、日本人には割と好きな味なんじゃないかなとは思います。 スーラを飲みますまずですねワインを飲む時はあのこう回すんですねでこうそしたら上に来るこのワイン白ワインがこう落ちるスピードが遅ければ遅いほどこのワインの糖度が高いですよいうのがわかるのでちょっと混ぜてみましょううん ャロ来ましし た, た, た, たー牛牛牛肉肉肉でちょっとここれれイ、えーえー、インンドドに牛肉が来ましたー本当ののッドイン食べる、ね、初めたでいただきます。 インドで食べれないからねこれね、正真正銘の肉牛肉ですよア、ね、ッファローじゃない、ちゃんとしてるもう、溢れる肉汁もう、最高ですよグッチさんも食べてますインドでも食べれるんですねこ 結構、インドの肉って臭みあるの多いけどこれ全然くもないしホントにやわらかいはい赤ワイン今度はスーラの赤ワインと思うんだけどスーラワインも結構飲みやすいです赤もそんなになんていうか苦くなくて割とライトな赤ワイン、うん、美味しいですねあんまり渋みもなくてすごい飲みやすいワイン スーラワインって多分1本でまあ800ルーピーとかまあ手ごろだし、けど結構そのコスパがいいので、あまりこう変わった味もせず、ご飯にも合うので、非常に個人的には好きなワインます、あ。スーラもこれ、普通のこういうパッケージにってすけど、これじゃなくて、ンドリってちょっと高いスーラの赤ワインそれは非常に美味しい一点 1.5 倍ぐらいするんだけど、僕は結構あのスーラ飲むときはそっちでにしょっちょっとぜひ日本で見つけたら買ってみてください。 食べまーすじゃあいただきまーすいかがですかインドのカニうんうまいっすねうまいあの結構身がしっかりちゃんと詰まってて何、うん、でしょうあの味付けもさることだからちゃんとこうカニ本来のこう甘みうまみ肉汁じゃないんだけど ジューシーな感じがすごい良いですねうんこれはね、白ワインが進みますねじゃあローカ ということでは い, い, っいめっちゃお腹いっぱいだね牛肉もエビも、うん、カニも魚魚そ う, うー魚しいですねもう通常インドで食べれないものが全部食べれて、うんうん、超最高だったあと味付けがねもうカレーじゃないしなうそうスパイスが効いてないそうそうそうそうすごい美味しいもう最高だったのでぜひゴアに来た時はここウザ・フィッシャーマンズ・ワーフ来てくださいぜひはいじゃあまた次の動画でバイバイチャロー、はい おまけだよいただきますやっぱりだかんじゃんうーん、okay. うまいカニクのチャンドニチョクやこの度はご視聴いただき誠にありがとうございますかくなる動画を良きと心得ましたらおチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉 SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。